毎年リリースされたゲームの中から世界のメディアやゲームファンの投票によって選ばれた優れたゲームを表彰する「THEGAME AWARD」発表された情報で盛り上がっている方も多いのではないでしょうか。 皆さんこんにちはアーシュのゲームまとめチャンネルのアオトですザ・ゲームアワード2022がアメリカのロサンゼルスで開催されエルデンリングがゲームオブザイヤーを受賞するなど日本の数多くのタイトルが受賞していますがワールドプレミアとして公開される世界初公開の新情報も注目のポイントでもあります 今回はゲームアワードで発表された名作タイトルの続編発表や待ちに待ったあのゲームの続編発表など新規ゲームの発表情報を10作品ピックアップしたので最後までご視聴いただけますと幸いですアーマードコアシリーズ最新作アーマードコア6ファイヤーズ・オブルビオンが2023年に発売されることが発表された アーマード・コアは1997年7月にフロム・ソフトウェアより発売されたアーマード・コアを第一作としたロボット 3D アクションゲーム。 フロムソフトウェアの躍進に大きく貢献したアーマードコアシリーズメカアクションにおいて重要な操作感自由度が高く自由度の高いメカカスタマイズ奥深い世界観の表現などが人気を呼び多くのロボットファンやアクションゲームファンを虜にしてきましたしかしシリーズとして最も新しいタイトルが2013年9月26日に発売されたアーマードコアバーディクトデイであるため続編制作の希望は薄く2016年に Twitter で話題になった逃走を求めるテンプレがネタとして さまざまなコンテンツでは物足りなくなり最終的にアーマードコアにたどり着くテンプレがついに実現する形となった2022年はアーマードコアシリーズの25周年となるアニバーサリーイヤーでありおよそ10年ぶりの新作発表となったため Twitter では集団幻覚がトレンド入りし今なお根強い人気を誇っている対応プラットフォームはプレイステーション5プレ s ステーション 4XBOX1 スチームにて対応 すでに新規サイトも公開されているので続報を待ち続けよう全世界で根強い人気を誇る小島監督こと小島秀吉メタルギアソリッドシリーズや PT など数多くの名作ゲームをプロデュースしコナミを退社した後新スタジオ小島プロダクションを立ち上げコジプロで初めて開発した完全新規タイトルの「デス・ストランディング」 ノーマン・リーダスやマッツ・ミケルセンなど数多くの名俳優が出演し全世界累計売り上げ500万本を超えた名作ゲームそんな名作が発売されて早3年続編となるデス・ストランディング2が発表されました PV では新たなキャラクターの登場やノーマン演じる主人公サムの登場メタルギアシリーズで登場したレックスなどの各搭載二足歩行戦車の出現 前作で崩壊したアメリカを繋ぐことを目的としたアメリカ都市連合 UCA ではなく新たに APAC という組織も垣間見えるなど様々な可能性を感じる PV となっている具体的な発売日は発表されていないが現時点で PS5 での発売を予定しているとのことまたデスストランディング2の他に尖ったタイトルの制作に着手しているとのことで今後の続報に期待したい 言わずと知れた FF シリーズの最新作となる FF16 最新のトレーラーが公開され主人公はグライブ・ロズフィールドの復讐の物語となっておりイフリートに変身する描写なども描かれていた発売日や予約特典の発表もあり期待が募るとともに一方でネガティブな部分も話題となっている 発端となっているのは発売形態が PS5 のみの独占販売となっているところデス・ストランディング2も同様の形ではあるが FF16 に関しては2023年6月と 発売まで残り半年ほどの短い期間のためファンからの不満の声が SNS で話題となっている国内での PS5 供給不足は発売当初から長期にわたっての課題となっておりファンが多い FF シリーズの最新作とだけにプレイできないユーザーが続出する可能性が悪い部分で話題となっているようだ本編が楽しみなだけにプレイしたいユーザーに手が届くような形になってくれることを願うばかりです シリーズ続編となる「ベオネッタ・オリジンズ」「セレッサと迷子の悪魔」はプラチナ・ゲームズが手をかける「ベオネッタ」シリーズ魔女ベオネッタを操作して天使たち相手に華麗に戦うクライマックスアクション本作はその原点にあたる作品になるとのことその物語は無敵の強さを誇る魔女ベオネッタがまだ幼い少女セレッサだった時代が主なストーリーとなっている ビジュアルも絵本のようなデフォルメ帳となっており、2023年3月17日に任天堂スイッチ Switch 向けに発売されるので、ぜひチェックしてみてください。 ブリザードエンターテインメントが開発販売しているディアブロシリーズの最新作となるディアブロ4の発売日が発表された今作は広大なオープンワールドとなっており探索やダンジョンに潜って攻略できるなどさらに自由度が増したゲームコンセプトとなっているゲームバランスもしっかり設定されており自身のレベルとともにスケーリングされるシステムとなっている外見のカスタマイズ性も向上しておりスキルツリーの復活など今作を期待する声も大きくあるため今回の PV と 発売日発表は話題を呼んだ発売日は2023年6月6日となっており対応ハードは PCPS5XBOX シリーズ p s 4 x b o x ONE となっているのでハクスライオスが好きな方やロールプレイングゲームが好きな方がっつりゲームをやり込みたい方はぜひ購入してみてください 3D 対戦ファクトゲーム「鉄拳」シリーズの最新作が発表された 本日公開されたトレーダーでは風間陣をはじめとするキャラクター達が登場する映像を確認することができ迫力ある対戦の様子などもお披露目されている本作のキーとなるのが「フストミーツフェイト」そしてエグゼクティブプロデューサーの原田克弘氏が説明しているゲームプレイのコンセプトはアグレッシブをキーワードに作っておりバトルシステムやカメラワーク演出エフェクトのほか、ステージの破壊ギミックや映像表現なども 非常にアグレッシブに見えるようにしているとのこと対応ードはプレイステーション 5XBOX シリーズスチームとなっているビデオゲームの歴史上最も長く続いているストーリーの鉄拳シリーズ今作でのストーリーの展開にも期待したいところだここからは尺の都合上簡易的に紹介させていただきますセレステを手がけたスタッフによる新作アクションゲーム「アースブレード」の詳細が発表された ジャンルは戦闘もある探索型のツーリングアクションで前作にはなかった武器攻撃も PV の中では入っている対応プラットフォームは今のところ PC と発表され2024年の発表とのことスチームのページも公開されているのでぜひチェックしてみてほしい名作と名高い探索型アクション FPS「バイオショック」を手掛けたゲームクリエイターケン・レヴィン氏が携わる新作タイトル公開されたトレーラーは バイオショックを彷彿とさせる主人公視線からの描写がされており、バイオショックを手掛けていただけに一人称視点での物語展開にも期待が集まる。左手の甲に埋められた装置のようなものを使った描写なども新たに確認された。発売日は未定ではあるが、現時点で PS5、Xbox シリーズ、PC、Steam およびエピックゲームストア向けに発売される予定とのことなので、続報を待ちたいところです。 アクティビジョンはクラッシュチームランブロを2023年にリリースが発表された本作はクラッシュバンディーグやその仲間たちが4対4のチーム戦で戦うオンラインマルチゲームとなっており 3D アクション対戦ゲームとなっているこちらも具体的な情報はまだ発表されていないので続報を待とう クラッシュダメージによる PC コンソール向けオンラインアクションゲームトランスフォーマーリーアクティベートを発表しました今作は1人から4人プレイに対応しており2023年にクローズドベータを予定しています同社はマルチプレイ対応の一人称視点シューター開発を得意としている今回開発されたトレーラーも一人称視点を思わせるような映像となっているが現時点でゲームジャンルなど詳細な情報は不明となっている是非期待して続報を待ちたいところである エレクトロニックアーツの最新作、スター・ウォーズ・ジェダイ、サイバーの最新映像が公開された。5作は2019年に発売された、スター・ウォーズ・ジェダイ、ホールン・オーダーの続編となっている。前作から5年後を舞台に、ジェダイの騎士となった主人公である、カルキスティスの活躍が描かれている。対応プラットフォームはプレステーション、PlayStation 5、Xbox シリーズ、PC となっており、2023年3月17日の発売予定なので、前作をプレイしていない人は、今作に備えて、ぜひプレイしてみてください。 今回は話題となっているザ・ゲー g a ワード2 0 2 2のワールドプレミア公開されたゲームを一部ピックアップしてご紹介させていただきました今回のアワードに合わせて受賞作品が各プラットフォームでセールが開催されて安く購入することができるのでこれを機に購入してみてはいかがでしょうかもし今回の動画で役に立った方や気に入った作品を見つけられた方は是非チャンネル登録高評価コメントをしていただけると励みになりますそれではご視聴ありがとうございました また次回の動画でお会いしましょう。